1台進行で最初1周するまで1台なのでだよ、ねえーはい、まだ映ってないとこがあるところはじゃあ桃々桃太郎、はい、チーム対、えー、これどっ、えー、こたかペンあるかなペンないといょちょっと今日ねいつものやつじゃないんではいおこられ君ですね 小江戸さんすみませんいつもありがとうございますまた、えー、兵で一緒に対戦しましょういただきます怒られたまってる大丈夫 さあ見ていきましょうこれはただダメージ取ってるのはダルシムか。そうですね さあうまく最初、内野を2回当ててリード取ってる小高商店ここからは守りきるか滑るかちょっとこ の,、ねね、このタイムだと難しいところダルシムとしてはやっぱり被弾してもいいから、うん、画面端に画面端いっちゃえばそういや、うん、今のインディルのがあったかったなインディルのは続きあったかった、はいはいはいうん、さあ、なんだかんだどうだう体力がゴムゴムになってきたこうなると品なんですよ、ね、画面端打ちまくる。 それはさすがに打つとうわー勝ちたインフェルノだったらというところちょっと焦ったね、うん、勝ちパターンだったんだけど<笑>大パン大キック読めてきましたあれは大パン入りますんでね結構ね小高がね大足が多いんですよいや実際ダルシム戦そうしないですからね<笑>えでもねやっぱ無敵はやっぱりねあんま打たなかった言うて なるほど言うてねうて1ラウンドにね12回だよはいはいはいはい、はい、その置き方がやっぱうまかったバランスができたのは中足でいきましたよねそうそうそう技継続で別に大イ足 転, 転ばしても攻め継続しないからそんなおいしくないでしょみたいなあでも君太郎さん体育うまいっすねうまいっすねあれ結構ミスってくれないとっていうね、うん、ガイル側としてはあ高い高 い, 高いお高かったいや減った減った 投げが受け身なしで、これはでかいまあ受け身取ってでも多分死んでたよね、あれはね受け身取ってなくても死んでるってことは先に判定的には死ぬ判定でしょあでもあれ、今受け身の浮き上がりにならなかったじゃないですかあだから、今の受け身取っても死んでる先に判定するのはあの体力減った後に受け身取ってかどうかの判定だからあチュンリーとはそうじゃないですかでもあれ、受け身取りながら死ぬじゃないですか取れないの 受け身のモーションになりなりゃないですかいや俺のシステム聞いた話だと先に体力減った後に受け身判定で体力を戻すみたいな感じらし い,、はいはいはい、で死んでるともうそのまま受け身取ってでも死ぬっていうだからあの受け身取ってないし死んでるってことは受け身取っても死んでるっていう、はいはいはい、ああそういうことかそうそ う, そう、はいはいはい、こう と, というふうにあの覚えてます。 でそれは一番あの激しいのがダルシム、はいはいはいはい、ダルシムとチュンリーいやーあそこで止めたならというところ確かにうまいな強いなさすがコタがいやこれダルシムと勝つとは相当でかいですよねねやけ、まあ、にダルシムで勝ってればっていうのがあったねああの、まあ、キャミででそこまで行く ちょうど、ね、ガイドの前まで行 け, る行けると相当リフトを潰すんですよ な, なのでちょっと今あのキャノンに迷いがあったかもしれないですねああなるほどね、えー、さあ岩井さんですねさあ今の三笘っぽい竜巻でした、えーねはい、さあ投げて画面中央に持っていくスタイル いし画面端に引き続きいく、えー、ジャイリんにはケイスさんからウーロン茶入ってます<笑>さあダブルを出していくいいダイヤ竜巻の空振りジャイリんではああよかったはいじゃあありがとうございますジャイリサまた参加お願いしますどうもさあよく今中5層ガードしましたね今ね、えー、続いてセロ様には、えー、エスドラさんからウーロン茶入ってます さあどうだ、伊津野さんありがとうございます。リでダイヤ使っていくから、アでもハグでも何でもしますんで、よろしくお願いします。さあ、前飛びも使うこれはどうだ？先飛び失敗、投げ返されたら非常に痛い。ソニックダイヤした、あゆちょ取ってけ。いい判断。こいつきそうだね。うん シンクあるけどシンクあるけどというところでよく打ったから今のソニックなた、ね、負けてるじゃん今のまあそこら辺がねまあ試合巧者そこでそそシンク打てんだろうっていうだってあれ使ったらもう終わりだもんねあれ使ったら終わりですね、うん、いやうまかったなじゃあ次が安藤さんいますシンシディハウスとーえー、と, ー、えー、とパレスチナに負けた安藤さんパレスチナに負けた安藤さんこれバツしちゃっていい 待つちゃっていいよね。はい。待つちゃっていいよね。負けたち。あ、そうですね。はいはい、えー。ね、丸さんからコーラ、コーラハイボール来ております。<笑>えーと、トルネコさんありがとうございます。えーと、おいしくいただきますんで、えー、また大阪の方でも対戦よろしくお願いします。<笑>今日のね、ちょっと走りがあると思ってね、リック抜けちゃって、それで。 あ<笑>いつも絶対あるんですけどあのさあさあさあこれ結構いいチームじゃない新、うん、ヒデハウスでさっきほど大活躍したハンターハンターのペロああ通じ倒したのはねそうですね圧巻でしたねさ あ, あしかしこの焼き鳥オア オ, ア, オ, ア, オ, ア, オ, ア, オアじゃんあミスった珍しいね いやあれね、ガードの場所なんで。あそうだ。っていうことですね。まだ地 上, 地上からは。まだ言える。強いんだがいが。これをやっていく二択になるぞ。二択っていうかもう一択だったな。ショーパッド時点で出さないとダメです、ね。ああなるほどなるほど。バイソンフォークは安全カソにな っ, なってないのな、ね。まあでも立ち回りはねさすがにね。立ち回りはもう九一デバイソンなんで。まあでもちょっと。 91の1引いたとき の, のあれが10だから、さすが<笑>に、あー、10引いた、<笑>これ終わるのあわ終わった、終わった、これは出せなかったですね、これは出さないとですね、ダッシュストレートだったから、か焼き鳥もなんか納得いってない顔してるのは、<笑>なんかちょっと、なんか<笑>うーんっていう、喜ぶよっていう、まあまあ、完全じゃなかったってことでしょうね、あ中でははい、意識高いですからね、そこはね俺だと違うんだよね、<笑>俺はな勝ったら、もうそれでさ、いいじゃんっていう。<笑> 役取りやっぱそこですよね強さはあー意識高いですから、か本当に意識がな俺低いんだよな、えー、まあ意識高かったら誰しも多分使ってないですね<笑>龍とかにいってると思いますね<笑>フェイロンはさすがにいや S は結構きついんですよこれこれ勝ってんのどう数字的にさすがにフェイロンなんですけど64ぐらいもう 64, 64ぐらいになっちゃいますね S 方向は相当やっぱ通常とは来てるんでこれですねしかも自動2択が ちゃんと機能するのでえしっかりやらないとああミスったです、ね、ちょっと高かったかいやでもこれ偉いのはグリグラが毎回こすってたことだね、はいはいはい、あれこするのもいや大事です大事ですそうあ大事だからちょっち安いんで ね, ね, ね超大事ですあガードしてたらねあの高い方持っていれてますから ね, ね、うんうん、おこれはうまく投げたこれはさすがにガードするしかないガーしてない、まあんまりリックも そうレッグもしゃがみ台パンチ落ちちゃうんでで、だから X ホークと違ってそんなに楽じゃな い, よ、ね、なててないで上と落ちたら負けだしで、コンドルダイブもあるから割と対空も難しい支援出せばいいっていうわけでもないっていういやここであっでもこれ劣化神経あるからててそう劣化神経があるんですよねなので大キックしかしリードをしているがなのとえ今のうまいな あ、上が上がああここで支援が来たいやいや1人も今あのちょっと欲張ったな前歩きから台風に行こうとしたでしょ今タクになっ自動卓にしてなかったから自動卓印だと勝ってるでしょいやでも大パンチだったんでそもそもっていうああ前がねち大パンチだったんでパンチだったらそこできるんですけどそうなんだね大パンチだとガードモーションが長いんで離れてでそっから歩き台風に行っちゃったから、うん まあ、あそこはちょっと待ってもよかったなっていうあそこなんかダブルニュークできないですよねわあ る, あるなるほどできないから、うん、でも強気にいったところをちゃんとこすってたっていうねそ う, そ, う そ, うそういう感じですね、はいえー、さんいない、えー、や川さ、ね、地上だけであど波動拳がうめんだ無意思ねえし うまい。それ劣化圏に差し替えて。そう、差し替これをやられたらどうするんですか？フェイロンは。まあ、飛ぶしかないね。飛ぶしかない、ね。どうしかないですね。波動を先け見するしかないね。見せるしかないですね。だからそこはあるからさすがにねあの百、ー、十ゼロではな い, い。<笑>まあ流ガムも打たなきゃいけないからこの組み合わせは。そうですね。打たなきゃいけないですね。打たなきゃなったら、ねはい い, い, はい、いつまで経っても劣化圏でね受けられるんで。 うまいあれ打たねえんだ下がりましたね今ねあれ打つと思ったけどないや打たねえないやー打たない波動だけでしかも真空 で, 真空で波動と足払いのびあーこれシンプルだけど強いんだよななんか こ, のこのチーム面白いねヒゲだけ喜んでるね<笑>んん川端君のちょっと今のガッツポーズもなん か, なんか控えめだったっていうかねやっぱの意識高いん、ね、そう意識高いんだよ<笑> いや本当でも最近この川元焼き鳥はもうミスターソチュと言っても過言じゃない。ねえ、あ<笑>のハンター・ハンター追い詰められたぞ。まあ意識高い二人に挟まれたヒデはどうなんですかね。意識はど う, なんう？まあ、ヒデ君も意識が高いですからね。あ、なるほいやヒデは勝てば何でも OK 的な<笑>ところがすごいあるんだけどな、ね。た<笑>だまあとはいえとはいえ。いえいやいやいやあこの大板が強いんだけど川元も付き合わないね。 あファイブ出ちゃったタクお、これは結構強気にいって大事に出るね出るか今の お, ーおめくっためくり結構難しいんですけどね中おーヘッドを出していく中足あこれはうまい今中足でしたよねめくり ね, ねまあ連続がちょっと残念なかったのが残念だったけどとはいえ2回転が、まあ、よくある空気を読まない感じの<笑> しかし体育が出ますね本当ト出るねどうせ飛んでくんだろうみたいな<笑>さあ画面端つらいぞおっ中盤突かさしてさすがにファイブは見てか ら,、ね、てからあれね<笑>はいはい投げ返してしょ<笑>分かってんぞった<笑>まあでもニカはここら辺は別に割り切ってるから、ねうん、割り切ってるのありますからね、うん、だから何<笑>みたいな先に2本取ればいいんでしょみたいなチゴスさあ画面端いくぞ<笑>あうまい あ, あ、これはあったま安いだろお前飛びから行けよいやこれあこれはよかったなまあ安かったけどちゃんとね決めたのはありかな特にあの1段の目が、うん、あのいいですよね足歩いて足払いっていうのはそそそそ相手がその正当派かつうまいプレイヤーだからこそシューヘッド出していいみたいな な, なるほどなるほどさあこれはヒデはかさないといけない 組み合わせだぞこれは完全にヒデに仕事を回したという感じです、ね、ストーリー1冊で、うん、ヒデハウス的には、まあ、ストーリーどり、ね、ストーリーどりですねうん、うんまあ、最悪でもこういう展開になれば勝てるだろうっていうとはいえね一発があるんで ね, そうですね特にバイソンはそんなに楽ではないですよ、うん、およ今ガース行くんだ、ねはね、機早いんですよねあみたいねなんか、うん、あの。 最速で打ってるらしいねいねでででは相当早す、ねうん、でなんか最速で打ってると1フレーム、あのー、最後の1回だけ二分の一かなんかで出 な, い出ないフレームがあるらしくて、はいはいはいはい、6フレームで出るのが7フレームの時あるらしくて、はいはいはいはい、それは出なくてもしょうがないみたい な, <笑>なるほどのことを書いててほんまかいなこいつが、ね、ここって実はこの最速帰国にやられてるプレー多いですねそうお中盤、中足か、立ち中足か。 中足でる歩き台足を使うがあこれはちょっときついあ今大パンチいやっああッしっかり出したしっかり出し た, し出した<笑>今のはよかった惜しかったないや今のダイエットもめくりから家では怖かったんで拒否するためにってもうちょっと引きつけてれば どううだろうな難しいなーいめくりがあったから な, かな判断悪くなかったんだけどダッシュアッパーでしたかね悪くないダッシュアッパークレイジーでしたかねということで、えー、勝ったのは新ヒデハウスということでで次が X カウントの負け犬対これ勝ったのグッチいかなあっカウントって呼ぶんですね これはあの A A A 数字ってやつか英数字の読み方で点、ね、カウント大阪でやってるあの小野道みたいな感じですね十先の負けた三人負けた三人え高橋修さんも出たっけあ出たの か, 初, かあのあの、まあ、初級中級者的な感じの括りで出たとジャンケンをああーなるほどね。 すごい罰ゲームですね、それはねあれがなピロシのチームも2人ほど負けてるんですよね、小物道、金子とピロシが10先で負けてて、まあ、でもあの2人、は本当、あれから強くなった感がありますからね、あのーうん、ピロシに関しては、ちょっとなんかなんとも、組んだときにダルシムに倒してくれなか、ね、<笑><笑>っですね、厳しいですね、そういうのあるじゃないですか、やった組み合わせながら勝ってほしいっていうのは。 割と本田はいけると思ってるんで大会はねはいはいはい戦法でです、ね、はいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはがはいはいはいはいはいええはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいですが。大会はいスタートはいスタートですね。いは、ね、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい いさあ、開幕、すかしアトピックさあ、はい、画面入って強気にいきましたが、勝利返していきました。さあ鈴、は、木、い バータでは試合始まる前に潰れるんじゃないかってくらい あ, のあれですけどいや俺潰れてた、あのー、しかも、ね、あのバータでは、ね、それが常らしいんですよね。ねねねそうそうそ う, そう、うん、か る, かるだっっててててビビーートのハイビートのハイビートののででですすすす近くのコンビニの酒がが売り切れいいいさんんんんんにははルまちちゃゃんとと、ね、ゴゴミミよ集めも 佐藤もちょろちょろやっていこうと思うんでよろしくお願いします。あるさん、人望あるね。おっと、すごい勝ち方したぞ、まあ今あの勝利出さして勝利の隙に達勝大敗決めて次達勝バリで削りに行ったら勝利出たって感じああなるほど。 浦家2さんいやいやこれえにはリュウアットマークシロベガさんからノ、ま、ー, キー行く、えー、ガビール来とりますまだ強気にいくありがとうございますありがとうございしますありがとうございました鈴木さん強気で今日になりましたよねなんかね、えー、それから西尾さんにはもろテガりさんからコーラ来ておりますここのっったらこれ回ったられかな あ、そうですねなんかいなかったのだと思うモノタカレさんありがとうございますほら、ね、美味しくいただきたいと思いますねこれあの買った後に飲みたいと思いますのでよろしくお願いいたしますありがとうございますさあ白宮の勝利を得たエドですこんにちはモノタカレさんありがとうございますいただきますさあ安藤誰し アンドダルシム、結構やる気勢っぽいですよ ね, そうですねやる気はかなり、まあ、ツイッターで最近なんか剣に浮気してるっぽいんだけどダルシムはね他のキャラに浮気したらね強くなりませんよ本当にま あ, あの対自分のキャラだけみたいな感じですかねああそうそうそうそうこんなは結構使った俺も<笑>なるほどさあダブダリーいつの間のポニーを思い出すダブダリでしたそ、まあまあ、うこうなるんだよな<笑>そんな甘くないっすダルシムは<笑> 農業農業これはまあ、ダメージ取りに行きましたね痛いこれはピュールンでガードさあ、飛べないやついや、これダルシムきついよ相打ち取れないからそうしてもうあでもこれは踏んでくれるとラッキー ハイヤーはね踏まないですよね上級者はねなるほどまあ、鈴木君も上級者と言ってもいい、はい、ああここでやっちゃったな全体呼ばできずッチさんいますかーこれまずいんじゃないの<笑>鈴木さんも意識だけですからね高いーグッチさんおい君来てるんでグッチさんー試合試合さすがにさすがにさすがにさすが に, と に, におい10カウント味方だろう さあ和田さんテンカウントチーム、なんか、わりと雰囲気はいいっす、ね、ですね、あの普通、これ、残業にさ、ダルシム負けたらさ、わりと落ちてになるんだけど、<笑>俺去年のあのね冬で、ね、ゴミをに負けたときはね、<笑>だいぶ話できませんでしたからね、<笑>いやでもうまいな、うまいですね、あー、しかし、このライスプレー、これは用意していた、しっかりたい、さあ、農業さんがね、あの永遠とサガット残業のこれ越して書いていったのが、よかったんですね、あ, あれは。 結構近いんでしょ、意外と私はねサガット有利派なんですけどいやサガット有利だと思うけどあのゴルさんはザンギ有利派え、マジで、はい、どう考えたら的には立ち中キックのみでサガットが強いのかとはいえさキッそうそうのか<笑>、はい、いや、とはいえさそうそうそう中キックを当たる場合にうそうそうそうそうなるでしょうそうなうですよ、でねこそうパうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ 毎飛びいいっしょ。たまに毎飛びするのいいっしょ。あ、そうたまに毎飛びありです。え、俺や自分でやったんですけど、食、うん、った時だけアパカーを出すとできます。ああ、で、ね、ガードは何もしないでみたいな。ああ、まあ、できるよね。はい、いやでも鈴木がうめい。いやうまいですね。あ、終わった。ああ行きました。三人でけい。鈴木さん強っすはい、すいません。そしたらグッズさん申し訳ないですがこちらまでお願いします。ああとカメラこちらもらもらえますか。 あカメラちょっとこちらもらえますかえーとねえー、っとねえっとハルさんからお茶ゃる丸さんにウーロン茶来てるんですけどお茶ゃる丸さんがもう23時間がいないんでこれ私いただきますありがとうございます、えー、コメントはですねえー、っとプエブエナステルデデスおったエスト楽しんでくださいまたみんなで飲みましょうねということ で, であとですねもう一個 ラマンチャさんから同じくお茶る丸さんに、えー、とメロンソーダのピッチャー着ててもう結構あの溶けてるぐらい待ってたんですけどいないんでこれも私と運営でいただきま す,、はい、すみません頑張ってくださいと、はいことありがとうございま す, いま す, いますじゃあどうぞこちらでお願いします、えー、そうしましたらシキタメコさんからグッチさんにウーロンハイ入っております あ, ありがとうございますシキ、えー、さんとタメコさんお会いしてくださ い,、ね、いちょっと1個もらいましょうか これはごめんかなあとあれもあれもさん最後。えー、分身さんいないですかね、分身さんいない？多分これね、あ, あごめんね、何度もごめん炭、ね、酸だいぶないと思う、はい。これでいい？これでいい？さあ、試合が始まりますのでゲーム画面の方をお願いいたします。はい。 <笑>食べてる間になんかフェイロンが2個と、2個と、これ、か試合か、いやこれ、きついな、え今、4ヒット、つながってないのか、あこれはきつい、典型的なブランカ、フェイロン、負けパターンです ね, ね、あのスタッフの方、メロンソーダ、来てるんで、ちょっと熱くてきついっていう方は、言っていただければ。 さあ、続きまして出てくるのがえーっとどこだ龍、えー、なのでえーっとゴイコゴイコこれ海外勢海外勢かな海外勢です、ね、はい2個は日本に住んでるけどゴイコ龍とブンチンフェロンですねいやブンチンこういうのねうまいんだよ そうですね、かなりも右衛門の弟子みたいな動きしてますからねいやもう弟子っていうか、うん、割と同格だと思ってるんですねね、うん、ま, まあ完成度は、うん、小右衛門の方が上だと思うんだけど、うんはいはいはい、やっぱ勢いがある、うん、小右衛ね割とねなんだろうなリスクを抑えた戦法なんだよねまあフェイロンなのにリスクを抑えてあれだけ稼ぐっていうのはすごいと思うんだけど、はいはいはいはい、あんまりねダルシウム戦とかも投げに来ないんだよあ、スペインの方ン で, でヨガボーイねフランスでしょあスペインか両方スペインか さっきアイサさらましたよ。そしてまたブランカっていうね、まあちょっとフェイロンには非常にきついチームとなりました。まあフェイロンの腕の見せ所じゃない？ここは。これはね後ろにねホワイトさんが控えてるんで、まあね、これ負けられないですよね。これ負けたら何言われるかわかんないからね。<笑>あのー、やっぱあの。 先ほどラーメ意識高いっ て, 言ってますけど、そ,、まあその最下るやっぱ、<笑>その最至るやはりタイの城、意識高い系の最上級。お前何やってんだよ。すげえ怒るれる。あの、あの意識高いですからね。これだけ長い間俺大会出て続けてね、あんだけ怒るの、あの人だけだから。<笑>そんなもんじゃついていからダメなんですよって。つ<笑>ながりましたね。<笑>完璧、完璧、完璧。はい、いやこのこの二人はあのホワイトファミリーなんで。はいはいはい。 もう信者なんですね。そうですね。あのやっぱ意識高い、攻略重視のプレーがやっぱりそうそうそう、ね、いいんじゃないですかね、えー。なかなかあっという間に。なんか文人強いな。あの平らしと、でもあの平らしのやっぱ意識の高さで。そう、あの疎通界全道レベル上がりましたからね。はいえー、そしたら、文人さんはお笑い風が入ってるんで、こちらまでお願いいたします。で、次ビブロックガムジャパと、えー、っと、カレーかな。なるほど、なるほど。まあ進行はどんどんやってると思うんで。はい 俺そろそろ試合だから1回抜けようかなあそうですね、うん、誰か相方が KKY さん以外でいると、まあ、私は試合はもう終わったんでじゃあえーっと実況に長津さんか2回転2回転なんだよあっ2回転なんだよあっ2回転曲げた、はい、さっき負けた、はいまあ、呼び出しでもしたいって言ってたよあいつ名前知ってるか顔と名前は一致してるからあちょっとこれ気をつけてあ楽園さんありがとうございます安室イです ペルちゃんに渡したいと思いますサイラさん頑張ったな文人な頑張った頑張った頑張った頑張っ た, 頑張っ た, 頑張ったさガムジャパとカレーチームカレーチーム先方はえっ、ー、と剣サペさんの剣ですねさあこの組み合わせは割と いい組み合わせはあるんですけど、まあ、チュンリー・よりではありますね投げておこれはトビーは今はトビーはアントビーになるのかな剣の昇竜が出が早いんで結構アントビー難しいんですよね、まあ、これはしっかりと戦列出してそこも先ほどいい形で勝利したので勢い乗ってますねあっ今聞こう 開幕の機構も割と強気な選択肢ではありますが、まあ、チュンリーに前跳びからのコンボはつながりにくいっていうのがあってあこれは中足さあ、戦列あるんで中足空振り戦列でパーフェクトで1人抜きなんかカワシムの「犯人は私です」っていう T シャツ面白いな。 次はカナリアさんかカージンさんのバイソンか竜だけど竜かなやる実況、はい、バイソンが出てきましたね今ってこれ甘いの飲んだ い, い, いね 大丈夫暑いですねお疲れ様ですあと水分取ってこれガムジャパタイガムジャパタイ、えー、お昼はご飯は大体カレーこれどこ製ですか分かんないんだよ、ね、も情報はないんですか前分かんなかったら多分分かんないよでもなんか前に出てたのを見たことあるっていう話でーあこれ愛知はマジでおウォーターががっとかみだいやこれカーソンさん結構いい動きしてるよそうですねチュ戦結構厳しいじゃんそうですね難しいですよそれを勝ってるってことは割と これは今の投げは決まらないのか。面始める前いや前飛びのあと、うんえー、ちょっと離れるように打つあという感じですね。前は勝ってるので離れた方がいいです。さあガムシャリーに行くガムシャリーです。減る今のは減りすぎでしょう。まああ一分取られるからね。まああまあまあまあ、まあ、あのー、今のはさすがに残ると思ったんだけど。<笑>ああタッパーや、ね、めちたからね。ああそういうことです、ね。タできないね。 グランドアッパーは欲しいんですけどもタン、ね、パンチも欲しいですよね特にチュンリー戦はそれ結構肝なところあるよね迷います足払いをどう使うかってのもありますしっもったいない大パンチでよかったかなンチでよねうんそうですね大ねすね足も入るときもありますけどいや川野さしっかりしてるのは今のスパコも、ね、あっとこれは踏まされたでかいこれはちょっとと、ま、ほっとくとゲージが止まるのでいくしかないですねそうまるともう 結構積みみたいな感じなんだよ ね, ですねジャンプでも受けられなくなる割と困っちゃった感じだな、えー、全体の中では掴めればというところでしたがそこれでは大象ですかね大象ですね三人目三人目。カナリアさんカナリアさん龍ですね龍チューンいい組み合わせではありますが まずはリバーサー勝利を見せていくきは い, ないねおっ と, おっとちょっとうまくタイミング合ってない感じがそうですね飛びのタイミングがでもバッチリだったんで真空溜まって真上をしっかりと落として入れるんだよ な, すぎなんだけどあそこの死ぬ体力をちゃんと見てますねいや今日でも東魂さんで調子いいよそうですねさっきの1回戦勝ったのが い, いやこの試合すごかったですよあれも いつも闘魂だんだと攻めなきゃいけないところで攻めなくてみたいなが思いもあったんだけどん今日は割と開き直ってるというか、まあ、チームメートはいいのかなまあでも大将のあの踏ん張りでやったの素晴らしいと思いますよ、ね、お い, いつもチームメートが強すぎてそうなんですよねだか動けないっていうのはいかき集めますからねうおうまいこれ完璧だな闘魂三たてで勝利これは闘魂対文鎮見れるかもしれないですね トーコンタイムあっ縁があるまあでも若い下っていう話ですけどね分かんないですよで大福丸と週刊連載あっ央のチーム ね, ねはい麻央がここでやっと登場ですね麻央 で, で,、ね、でも最近なんか割とワンマンチームっていうかそんな強い者同士で組まなくなったよね、はい、偉いよ本当にい や, やっぱね江戸さんにせっちゃダメですよえ あ, れあれ強いですよ江戸さんいやでもあの麻央に聞いたらお前なんで隣にいるんだよって言ったら、うん 強いの俺だけだからって言ってたからあれ本人もあのこのチームは俺のワンマンチームと思ってるからチームメイトはちょっと怒った方がいいですよにくいです ね, ね、えー、会場内でサングラスの落とし物もしあればグラさん、えー、こちらサングラ ス, サングラス今日席までお願いしますあ落ちてるかどうかわからないということです ね, ねあだなくしたす、なくしたなくしたどうした、えー、しなくした人がいるということでね。グラさんをなくした人がいるらしいのではい以上です はい、次の試合が 1P 側が譲る側先鋒 2P が西尾ベガいやこれブーイング出してるけどブーイングされるのはユーベがチームとかですかねあなたのチームは強すぎるから<笑>ユーベガチームは相変わらずのエグさです ね, ねま あ, あのこのチームワンマーチームって言ったけど、はい、実際俺よく知らない、ね、江戸さんと西尾ベガ尾はい 関西の関西ですねあ関西なんだで日曜日が昨日動きを見てたんですけどかなり強かったですねえはいあ投げたとはいえ DJ めくり浮いてる と, ああとこれはでかいのが入るぞ裏からこれはしっかりガード、まああガードになるお登上り台パンチ投げ失敗かな、ね、いや上り台パンチをね意識的に使ってますこの人はあ投げたい、昨日も多かったあーあー下り投げやるやる 中盤がスカるというかやるんだ よ, あ, んだよありますよね水ル先生やるんだよ<笑>てか DJ 使いは結構やるんだよみんなあーあの無敵技が結構強いから中盤自体が強いのにそれが負けるということは絶対くらい投げできるってことね投げて投げるんだよな水流の端はね強いんですよこのキャラリガはまだいけるおっとああしかし食べてるな拾ってまた来る力がうまいね いや、あとはしゃがみジャクパン、大さ、ナイトメーヤーがおられていますね。 もう完全にゲーム関係なくねみたいゲーム関係飲みたいだけだろっつって飲めない大会は出場しないぐらいそう、ね、という話ですねあアンドルさんどうもカムさん、リこれはしっかり と, りと飲みますさあゆうずるは一人抜きここはチュンリーが当然出るでしょうあマオは大将固定なんじゃないかな まあ、本人はねね多分全、ね、立てして優勝するぐらいの気持ちあ的にはそうですね、まあ、い, いいんじゃないですかねまあバルログっていうキャラがねあのー、はい苦手キャラいないですからねいないですねはっきり言って全キャラに有利ですからね、まあ、全キャラ有利だなあれはなでいいじゃないですかもう最強キャラでしょまあ美有利のキャラはいるけども、うんまあ、DJ ちょっときついんじゃないでもバルログ有利じゃないですかまあまあ有利だと思う ぐらい6はないんじゃないかなないおっとーおあうまい譲るがぴょんぴょんぴょんぴょんして譲 る, るですよホントに譲る君はこういう不自分かと思ったお褒めてるのか譲るをけなしてるのかわからないけど褒めてますよ褒めてますよおおあ、この色のチュンリーと普段やってますからね後ろに控えてますけど仕上がってんなチュンリー戦ね数やってますよやっぱりしっかり返して。 いや江戸さんもうまいねも年計です無理はしな い, しない、まあ、大阪はねトップのチュンリーがいるわからねうんそうですねあれを日本にすれば あ, あと打ってしまったこれはうまいうまいうまいチュンリーきつくなるぞ投げるいい投げ<笑><笑>残り集合。残られ入っております これはもう罪でいいんじゃないかな。そうですね。前立はあもう DJ は前に行きながらもそ こ, こまで行てないので。えーえー、先読みの飛行艇は先読み一個ずつ入っておりますんで。空ジャンぐらいしかないですね。ああ、もう鮮烈あるしねそ。そうなんですよね。あはいあ。もみおです。えっ、ー、と<笑>師匠ありがとうございます。<笑>見てくださいこのワイプ。あの十五日から十七日まで大阪いるのでよろしくお願いします。ひでえ顔だな。はい 杖、まあ、使いのモラルがね<笑>テンションが高いとにかく高いおーおー い, いい戦列ここでおっ放しになられるこれ黒岩さんが行くのかな、えー、あ, あ先に草がいったン、まあ、草はね孫に33連敗してるからあ話は聞いてません、ね、ので、ねはい、あでもですね昨日なんとオ、うん、ペマイを殺してるんですよあオペイ。 いやでも、まあだいぶ…えー、裏切りさん、えー、高野隅さんからカルフさんは、まあ、差があるしております差があるって言ったらあれだけど、俺の中では、はい、魔王はやっぱ強すぎて、ま、よろしくおしどこか で, で会いましょうオ<笑>、まあ、ペパイさんはね、まあ隙があるんですよ隙がないない、ないねないあれないねないうまいうわとあれ草入れとられてない、ね。そうですね、どっち勝ったか一瞬分かんなかったんですけども勝、ね、ってるのは草、えー、紫春日の草 下からが取られているチュンリー戦は意外と東京まできるのかなああ同一が同キャラいますから ね, ねヒデとかねヒデは強く、ね、なりましたしね今チュンリーっはみんないい動きしてるよね真面目にやってますからねみんなこれはしっかりガード今回は江戸さんがリードする展開ですねですがゲージがあるんでまだわかんない 警戒してバ前ジャンプ前ジャンプなかなか難しいうだっけどっ見てやる感たなスター投げを警戒してのぶっぱなしでしたがここは見てからガードこれはためさせたくないねそうですねた、ね、めるとまた荒れるのでさあ残り10秒でこれはたまるでしょうがや踏んづけた時間がなくなった踏んづけなればなければっていいよねだが危なかったな結構減りましたねクいや、まあ、投げさえらえなければ さすがなら最大値引いても無理っしょジャンプ強気く二段技なのであんまり減らないですから ね, ね空中投げだったら危なかったですよ口投げは死ぬ死ぬこれはいい勝負になってるぞ お, るお互い動き似てますねうんこれ江戸さん勝つとね相当楽だよねうんそうですねいあお返しの戦術 あ, これあ列おかえり篠瀬国あめくっけじおよ 上手くねえだあっブネ、ね、たらまったらまずいぞあっ音がたまった音がたまった戦争が始まる皆さん戦争が始まりますあしいユりピカーンおい、ね、えだおい2位2今の光っても空中ぐらいだから、ね、安いっしょっスピバにねスピニングを出した方が偉かったということですねそう江戸が似たで多分スピバーはだと出したでしょあれ恐らくそうですね戦列だとワンチャン怖いよね 確かに、後光りの方があいですね先出し出しちやったら拒否する技がなかったからスピーバーも返されて元キックが最大ですか ね, ね, ね確かに先ほど大活躍した黒岩黒岩さあ店長をもぎ取っていったそうなんだよねあれはね黒岩まあしょうがないんだけど投げてもう長らく関東 の, あの隠れホンダの強豪との一人だった、うん もうも、ね、都市伝説系ですが、去年ぐらいからもうブレイクした感じですよね、はい。そうですね。表舞台に出始めたのが去年ぐらいですね。ねやっぱモアーゼっていうかね、カーニバルか、はい、で揉まれてね、博士とかタマちゃんとかあそこら辺のガチで、うん、とね、気よることなくやってたっていうのはだいぶ成果出てますよね。そうですね。もう動きが死に一直線になってますから ね, ねこの人の場合。まあヒデとかとも100番とかやるらしいですからね。そうなんですよ。 毎回会うためびにやってるぐらいの、まあ、ヒデチュンリーがやっぱ一番ホンダ戦がやばいらしいですねあ今超強いですね雪のふとおー頭突きずつ き, ずつき、まあ、今のは天守を食らってもまあいいでしょうって戦別は多分空中くらいだからいはいは い, はい、はい、そうですねおっとさあいやもう一人倒すとでかいよカメラアッピールしてますよこれはちょっとやや因縁のありそうなただマオとしてはこれは絶対勝たなきゃいけない チームメイトがここまで頑張ってくれたんでそうですねこの舞台を作り上げてくれたもうこれを落としたら来年からはあ強いチーム組んでいいよ解禁4代目 OK4、OK、代目 OK4、OK、代目の力がないと君は優勝できないさあ緊張が走る一瞬まあ黒岩さんもトップホントだからねこんな戦どうなんだろうこの組み合わせ これもバルドグ有利ですね、やっぱりでもがといけるっていう死ぬ可能性が高いんですよねこれであータッチテラーうまく決めたジャクテラーが大一ち入らなくなるんであれやばいす、ね、これちょっとまずいんじゃないのおっと真央さん真央さんーリムー<笑>まず1本目は黒岩会場大盛り上がり盛り上がりすぎだろうさあみんなの敵をここで引くだけるか八ッうまい<笑> 黒岩フィーバーだな<笑>うっとうおおしっかりだよこれはちょっと き, きついなバルドグとはいえうまいおっと張り手にすだか一方勝ちいや勝ったけどこれどうすんのバルログどうあブレーッ投げてよかったんではこれはあーっとこれ始まる始まっている始まっちゃった おここはイズナになってうわーしい最後は空対空闇いやこれがあるからやっぱヒールになっちゃうよねどうしてもね<笑>見てくれが悪いっすね勝ち方がね本当にすごいことやってるんですけどねけそうすごいことそんな簡単じゃないんだけどこれはガードさせてリードしてんのはまだバルドグそうですね今のザクッといったらバルドいやこれのは今のやつは出ないぞ これは会場がかなり見直ってる中さあ死ぬ央が死ぬ死ぬ頑張どだるぞシうート立ち中キックに返すそうなのいろいろ知ってるー立チ中キックに返す見てか ら, ら見てか ら, てからいや見てからじゃねえな振ってるってことてます、ね、いやダルシムしゃがみしょっぽんみたいな使い方するねなるほどいやこれはもう10秒しかないからきついぞうわー刺さったいや強すぎなんだけど まあ、おさすがだったいやあの展開がよく勝ったなそうですね2ラウンド目が見事でしたねいやえてしてワンマンチームって、はい、チームメイトが活躍しちゃうと、うん、流れに乗れないんですよしかも1回戦じゃないですか、ね、ああなるほどで相手チームが、あのー、いい感じで1回戦勝ったんで<笑>勢いがあるっていう形でちょっと危ないかなと思ってたんですけどしっかりと勝ちきりましたね守る展開も最近本当トいですからねで次がキー一色 一これどっち買ったんだ。あ、えっ、ー、と、ピロシーチーム、分かってません、ね。千九百八十年度。あ、あ、は、いよ、これ、これ、これ、これ、これ飲みや、うんんで。甘いの飲んだほう甘いの、マジで。いあて、これ、ウーロン茶、全然あるから。いや、しんどかった。ウーロンんこれ持ってってあ。ありがとうね。もう、一時間以上いたでしょう。スタッフが負けたから、変わってもらった。言っといたんだけど、それにしても、ちょっと長かった。お疲れ様でございます。うん、あの、しばらくゆっくりしてください。 ちょっとね、筐体係も、ね、虫風呂状態なんでっ人数 が, しながら多いの で, で、えー、とこの前のあたりの観戦席もなるべく前の方に詰めるようにご協力をお願いしますそしてあ、これもう試合始まってますね失礼しました、えー、ピノス対アラバマこれはどうなんだアラバマが端っこでこける大いちそして さがみおっつかんだのアラバマさあちょっとジャイに変わって KKY 入りますあはいよろしくお願いしま す, ます2回転 KKY 久しぶりですよこの間やったかな黄色色で統一したこのチーム相手も黄色ですよ、うん、瀬尾さんの黄色はちょっと違和感あるんですけど<笑>さあアラバマ今現状 最強バイソン候補の一人ですねそうですねセックスあー動いてしまわれたいいちょっと悔しいですねこの負け方はぜひこのチームね俺もダルシム黄色なんであのあ<笑>ワンチャン誘ってもらえねえかな<笑><笑>あれで黄色の扱いなんだ<笑>黄色っぽくねオレンジでオレンジかなオレンジでと言ってるぐるぐるここで マーダーフェイスの t o m をいや今うなんか相当集中してますねホン、ね、強いですからね<笑>おっと確定している確定しているてます、ね、みんなこれ見とけおお先引取った痛いやらなかったかチェックうわ強気つかみいきますかここで まあ、通れば勝つですからね、えー、ヘッドだと減らないんで、えー、そうですね、えー、チェックスでゲージたまったんでそれもさあ回収が鬼中足ハイヤーがい っ, って思って先に飛び中国だが最速で暴れていく今のシャミチューパンューパンかなり冷静でしたね すみませんグランド見てからしゃがみガードしてますねうんしかしこれはきついがう わ, ーうわー早い髪が入るカナバマは待ち系と見せかけてラッシュもかなり早いですね勝負どころをわきまえてるって感じですねフリージの回収が早いのが怖いところ<笑>さあ金子会で先ほど3立てしております大将ですが今 乗りに乗っている金子です乗ってます、ねまあ、キャラ的にはちょっと苦しいけど十分いける、うん、チュンリーが、えー、DJ なんで、うん、ありますね死んではいないですねしかし最近はバイソン戦あっと穴掘りがソニック打てた、まあ、これはでかいぞおーっと使っていくこれはダブル打っちゃだめですおい今の場合はダブル打つとヘッドで切られる場合ですね、えー、そうですね なのでお互い様子見からのチュアシソニックというのもあるんですよねあっとさまってるっ猫がじっくりじっくりなかなかダメージが取れなかったボールボールボールボールボールボーチ。ボールボールボーールボー 優勝候補にまで上がってきたこのシーソーかすらせて、中足グラウンドでかい掴んでいくこれはきついゲージがあるとりあえず使って1ドットまで残ったがあとはどうするのこれ中足穴掘りアラバマがス3立 圧倒的だった。いや、強いですね、このチーム。<笑>はい、次の試合は超 V. F. ストーツー部と。深谷ロボットの試合です。これ、なかなか。異色な対決。異色ですね。どっちが勝つ。んだろうゲームセンター嵐ゴリラ影助大黒茶っていう。半裸 族, 族。半裸族。呼び出しです。あの、怒られくん、ね。怒られくん。あ、きてんだけど。あ、いるいるいる。えっ、ー、と、とりあえずね。 えっ、ー、とあカメラもらいますか。はい行ってます。えっ、ー、とまずね、えー、もみじ屋さんにアンドレさんからハンター勢からの応援です。チーマルコさんへってなんかよくわかんないけどこちらに向かって<笑>もう全部飲んでいいよ、はい、ありがとうございます。アナカリスまたやりますんでよろしくお願いします。 あとですね、えー、ともう1個もう1個がタッパタメコタンパタノから、えー、お疲れ様でした、えー、いい試合でしたタメコあコメントやらなくていいんだっけよりということでねとりあえず春木 ル, ルさんともみじ屋さんとあとビンさん、ビンさんいないまあまあまあとで、はい、とりあえずあのコメントだけしていただければ、まあ、ビンさんにもらおうかな。はい バーチャー勢の何あれいいで<笑>なんすかあ の, の一族老頭多すぎでしょ、えー、子供もいるけど子供もいる、えー、タメ子さんありがとうございます牙一族、えー、ちょっとあの 今, 今度スト2だけじゃなくてスト5もやりましょう以上です<笑>さあ完全に会場がバーチャー勢にジャックされました<笑>やばい電波ジャックされましたさあ立ち合始まっておりまスタローバルログ VS ゲームセンター嵐 攻撃カシカシ攻撃3回優勝<笑>さあテンション置いてあるぐゲームセンター嵐がとにかく性能が高い中さあ嫌な技は知っている嫌な技でもね普通にやり込んでますこの人投げ返しこれでかい爪はいらあーやばいやばいおー中元<笑> 1ラウンド取って立ち上がる これはバーチャのノリですね、怖いですね、<笑>バーチャー、やっぱり、XA より度が、がいやそれやその先はなんだよ、お前、な<笑>だ け, やんちゃだけ<笑>全員アルコール入ってるでしょ、あれ、前選手、ていうかね、あの大られ君もバーチャー勢にやたら多いんですよ、なるほどまあね外に出ていく人たちには敬意を表してってのありますよね。 おおっとー早かったやっとおっと早かたこれは投げるけ身は取ってるあーー<笑>飛び越しどうよどうよこのすごい盛り上がりださあ完全に深谷飲まれております<笑>なんで A さんあそこにいるの<笑>あいやバーチャーあの 3TV やってるんですけどさあさ破天荒さん荒 自, 分自分を保てるか <笑><笑>そういう戦いになっておりますいやあのにこやかないい人なので全て受け入れると思いますけどもだこういう組み合わせはおそらく嵐強いでしょうね投げるうまい弱足弦からマジックファイヤーめくりた巻まきおーおーでかいしっかり3段これは一気に体力追いついたそしてお互いゲージが溜まるここからがこのカードの肝さあ見てから戦列どこまで仕上げてきたか嵐 さあ溜まってない風ですが、うん、ど う, なんだうまいですねこれは溜まってるでしょ う, うーここで打ってくる<笑>見えてるぞー<笑>さあ嵐が似たてにリーチうま い, い, いおっとここでしか下がってしまう 破天荒、ここで画面端で飛び込められた。中盤機構。だ、画面暗い。ゲージがそう大勝利をしっかりしている。大ゴス。だっと今、真空からは削れて い, た が, いたが。難しいところ。俊麟は壊し強力かな。さあ、さあゲージが溜まっているので。うわーーさあ、もう。 投げであさすがに遠い、えーえー、<笑>さすがにちょっと遠かった破天荒が取り返すこのまま殺されるわけにいかない相手はバーチャー勢ださあ歴史はこっちの方が古いんだと<笑>そこしか誇るところがないどうでしょう<笑>さあおっと飛びから100度サブレダメージカッるのツンリガ 嵐は真空を警戒しながらちゃんと画面を見ているさあたまってたまったので吸収しにいくがワリアがガクガクしてからあおなぜか打ったおこれはどうだ状況が一気にやくなったあこれはまずいあっ忠しっかりしているしっかりしているぞ嵐が2勝さあ追い詰められた深谷大将篠本田 ししかしシ童さんはなんかもう春麗と戦っているというよりはいろんなものと戦っている感じがしますがン、はい、<笑><笑>本田に全てが託された X 世の未来が試されている冷たい基本冷たいですね冷たいですね<笑>おっとうまかったがおえ<笑> さあ今のはテンションで割ろうとしましたがさあ分からん殺しよ早 い, いやか早かったが早かったっすねああですよね<笑>やりすぎましたやりすぎました明らかに100を続けていれば勝っていたのでは可能性はあるさあ基本は飛行券前歩き飛行券ちゃんとやってますよあ100列の位はうまかった が飛びが前に始めると、ね、おお痛い痛 い, 痛 い, 痛いこれは削りでもうほぼおっあーったーそういうくらい方危ない危ないしのこんなあ普通<笑>普通に打った<笑>我慢できない我慢できるかあっなぜなぜかすぐら い, い<笑>嵐がサンタで光返しミスかテどうでしょうねー投げたのかななんとサンタで さあこれで、えー、B ブロックが終了 B ブロック終了続いてミラクルドームラスト3と泣きの龍太郎に見せられし者たちこれもまたなんか危なそうな感じですね危なそうですねキャラがワンピあのミラクルドームラスト3のキャラがワンチャンありそうな感じしますからねこれ紛れは起こりそうな感じします、まあ、がするからね、はいえー どこまで機能するかというところそうですねじゃあもうあの呼び出し終わってるはずなので壇上に上がって準備をしてくださいさあ自分も、えー、次の次が試合かなそうですね、えー、次が川崎白光隊と武装戦線パート2その次がここ面白いな、えー、緑虫とプッチモリはい くんは大丈夫ですね大丈夫そうですね、はい、では試合どうぞスタートしてください先方はグンゼ VS マグロマグロ S ホークですねさあ残儀対 S ホークさあもう押して始めてください始めてくださいあ今のところちょっと僕動いてたんでわかんないですけどキャラ間違いで死んだ人いませんかあ これはますあキャラ間違いはキャラ間違い即死です失格となりますそのプレイヤーは次のプレイヤー中堅出してくださいマグロさん死亡ですちょうど今その話をしてたんですけど軍勢どういうところで運を持ってるんだお前は<笑>軍勢一生をじぎ取ったえっ、ー、とベンダさんいますかベンダさんベンダさんまた差し入れですか、ね これは S フォークをだ出そうとして失ったということでここでワニさんが多分出るんでワニさんは万が一にも間違わないでください<笑>そうですね<笑>これもルール上最初に説明をして、はいきますので厳密に適用していきますはい、はい、あ小ゆく君、はいってくださいベンダさん はいえー、っとアンドレさんから か, から揚げ丼がベンダさんに入ってますんでこれをこれですねなんかすごいなはいじゃあコメントお願いしますさ初めていつもありがとうございますえー、っと次の次の試合なんで終わったので食べさせていただきますありがとうございましたは い, ますいさあワニケちゃんとキャラクターを選べたはい、はいはい、私もから揚げ丼待っております。<笑><笑> さあリバーサスクリュー吸っていくダイレクトマークティングきましたねさあピアノ3段で KO さすがの軍勢ですねさあチューブのアイドルワニケー不安程度が高いことで有名ですがやるときはやったりするこういうところがうまい最近手堅いプレーを 増えましたね急にできるようになったらしいですね急にできるようになったという話を聞いております大会ではねあのエクサーの時はかなり手堅いプレーやってましたよまだ文鎮2回転で殺してますからねこれおっとっとさ あ, さあ軍だギリギリああ百0 0列はね出し続ける派なんです、ね、この人ね 結構、長く出しますよ ね, 長く出しますね急には止まれないのでさあ飛びを合わせようとするグンゼだがバードになるこれは置き攻めをどうするスクリューが入るしかし後ろ地球に優しい弱頭突きあさあははちょっと怪しいが不安程度が高いおーグンゼが揺る嬉れしそうですねさすがさあ大将はミスター一撃 今日は X 流ですかそうですね、流ですね、普通の X 流を使ったりもします<音楽>さあ、これが大将のミスター一撃竜転んでくる台<音楽>足から大き攻めが続くおお グンゼもちょっと奥攻めが怪しいぞダブラリーさあ見てからしっかりスピードでグンゼサンタデリーチはい外野から入るが奥きめちょっとひよってしまったさあこれはうまくいかなかった竜巻で何か下げ飛びの精度が低いかったですねこれも高かったおっとおっおっ技が使カウお互い さあ軍ちょっと横ずつきが横ずつきはダブラリミスかねさあしかしサンタデーしっかり回していくさすがの安定感じゃあ次の次試合なんで俺は一回抜けますはーいさあマグロさんは残念な死に方をしてしまいましたね今日参加費2500円払って キャラ選択ミスって死ん だ, だということでなんかちょ何 と, とも言えない感じまあでもルール的にはこういうことになるのでまあゆっくりでね、うんえーはい、いいんでね、あのーまあ、ちょっと運営的に巻きでっていう形で急いでもらう形もあると思うんですけど、はい、ゆっくり選はね間違うことはほとんどないと思うんでてくださいあの試合ある方はそこら辺よく頭に入れて。 えー、もうミスったら負けですからで今日はね一発トーナメントなんでそうですねまああの決勝ブロック決勝は一応あるんだよね一位二位決めて二抜けまであるでしょあるのかなブロック決勝やるやるんでしょ確かあマッチチーム い, いやルール書いてあるでしょうでか確かあの 2抜けまで行くから で, でから2チームが枠の選択権があるないとでで K1 で張るで張るので、ね、1位にまで決まるってことですね。まあ割とエキシビション的な感じになるんですけど。はい、とにかくねあの本、ー、当もったいないんで。対、は、し、いえーまあ、てしまったことはもうしょうがないんですけど。はい、慎重に決めてください。あこれは優勝候補筆頭チームかな。そうですね。と相手が、えー、川崎ベッコダ川崎ベッコダ安藤、ね、安藤竜。 四代目がね、去年のエストから一回も負けてないっていう驚異の勝率を起こってるからな、この男。X ・エストから負けないって丸一年ですか、じゃあ。丸一年、だからフォックスも、はいえー、優勝して、はい、しかもその後のエキシビジョンもチームメート全員殺して、<笑><笑>で、かける子も一回も負けずにっていう、はい、あれはね、かける子はね、俺が悪いんですけどね。 俺がオペ前を殺してれば、はい、あのチーム倒したんですけどなるほどさあ安藤龍はまあ、ちょっと X 世的にはあんまり聞かない名前かなと思うんですけどももう X やってないそうですね今はさっき は, はっきり言ってた、ね、しっからねやはり、えー、スト5のユリアンで有名になってしまったあのあの安藤ですそうですねあの MVP はあの 結, 構、ねうんね、結構強いっていうから相当だよね相当ですねプロが強強い、いい結構ってうのは 相当だあのあ負けず嫌いのね<笑>あ結構って言ってる時点が、うん、あ割とプライドあるんだなっていうかうです、ね、<笑>強いって言わないとこ、ね、自分の方が強いけどっていう含みは、まあ、MV さんねそこら辺で、ね、ストイックだからね間違いないですとはいえ<笑>とはい え, <笑>はいえ<笑> こ, のこの男のプレやヤいのの相当だからな四代目悪魔に魂を打ってパンツが青くなっ た, ったな真空は当てるけど当ててもっていうね これで試合終了までありますね当てたのにあったからああおごられくん来たなおごられくんおごられくん見ていきましょう誰がいますおごられ植える人いるえっ、ー、とおごられくん来てますえっ、ー、と誰だ A さん A さん、はい、バーサーーになっっちゃった A さん さあ、ちょっと試合見ていきましょう。これはハイタニバイソンですね。あ、バイソン。プロ。ハイタニー。はいはいハイタニー。はいはいハイタニーですよ。いや、だからなんだっていう<笑>。<笑>だからなんだっていう。だから、はいはいはいっていう。あ、うまい、なぎがしい。からの、あ、だおー。からの。からの。あるよ。ないね。はい、まあ、今止まってれば、ある、多分。あ、皐月賞は強すぎる。 あハイタイ結構やるんでしょ、X いや、全然聞いたことないです、ハイパーはやってたよ、あ, あ、そうですか、うん、あのーってた、トパンがのー、うん、あの大会でも一番俺はマークしてたからね、へぇ、負けた、モンテで負けた、そう長田さんが負けた、まあ、長田さんは結構負けるからあれだけど、<笑>参考にならないけど、まあ、誰もが知っているハイタニですが、そ う, そうそう、知らない人、まあ、X はえ、見てから さすが、ね、にこれはやたりくんも、ね、今のは今のはちょっと引くでしょ<笑>そこまでおうまいおっとまっすぐまっすぐあるよあったあった今投げ返しかないかもしれないです ね, ね立ってたってことはねアッパーカウトじゃないよねそうですねこれにはよしおもにっこりまよしおさんねあの、はい、サガットガとル10ゼロって言ってたから<笑>エサガエルです、ね、も う, もうエスタガイルは勝つ気ない感じだったからなんか小かとはい やったたときに、連勝くららいしたらしくて、はい、あー無理っつって無理うーわっい ろ, いろやって運ばれるゲージが止まる前にいや入ったりでも我慢強くやってるんですけどねそうですねさっき2位がいやいや垂直を許さんのかいヘッドがダメ垂直だからダメここまで詰めるとバイソンでも無理なんだあ端が無理なんですよだからヘッドもできないじゃん 端だけタイガーショッを半次元でタンパで食らうみたいなことでゲージを貯めるあでももう一っあの食らったらピュールもんねそうなんですね一回ガードしたともう向こうのペースですね基本的にはさあよしよよしよいいろ顔してるこせいい顔してるぞまあねガイルとリュウが残ってるんだよ死刑台に登る顔している大パン85パンあ終わった こ, れこれ終わりだね同じこと考えてるからね<笑>これ開幕に取れなかったらもう終わりだ、ね、そうなんですよね 立ち台パっっっってどううすすすすすんんのののああああいいんじゃないいいいいいいいやうわあ歩あ歩けななかかかかかかその場でででで当たたたりますそのかはい、あーやっぱカットはい、はい、あーさあ昨日あれだだ強かった吉尾もあ違今日はうんすよねね決めたこっからこっからですこっからららぎ今のはうまい。<笑><笑> S さが相当やり込んでないといやこれは今タイにかなまいさあよこれはもう全部ガードでいいんじゃないかいや下手に打っ打ち返さないでいやもうどうダメージ取りたいでそういうこといやで も, も, うもういかないとおおおっある よ, よあるよええ<笑>いやミスでおおナイスナイス前そばとよしおワンミスできねえならなこれはちょっとうれしそうだな なんかあれだよ、そう、はい、後ろにハイタリ君がいるっていうのはね、結構心強いじゃないですか。いいとこ見せたいみたいな。投げて。めくれないんだよな。そうですね。っおっと、よしおがあるよ。あー、タイガーに一年ぶりの、いやでも大模型をプレゼントか。プレゼントか。あるあるある。よしお。何、詰める。なんだ、今その。あるある。あるある。おーおー。 優勝<笑>まだまだまだまだまだし、ままままま、尾かっこいいぞちなみにまだ1人目だなまだ2人いるんであ次バルログですバルログでーすバルログでーすバルログ入りましただいぶ楽だいぶ楽やっちゃったね1年ぶりに負けちゃったね1年ぶりここに来ると負ける4代目大したものねえなおい<笑><笑> 91に負けたらやっぱ大したことないかもしれないですね に, <笑>急に俺やったわけじゃないのに さあ、おお あ, あ, あるよこれ軒は呼ぶのか吉岡このチーム倒すのかバックジャンプもうおおっ<笑>バンス ト, レートなにあと、ラビニー投げてるまいまいうまいうまいまいまいこれはまずいではテラー待かな投げてこれはまあ受け身取っている減らないですからねバルログの投げてそうなんですよね受け身取るとマジ<笑>ってまず減らないうわっおおっ3枚だ前入れ やりすぎたバカロトンかっこよすぎるかっこいいですねおお投げ合いを仕掛けていくサマは当たらないこれは軌道がうまかった何だとおい悪くない悪くないえっと開けてこの間合いのすらはきついんですですがすら読んでたらそばっとも当たるそうだね ただンいやある、ここ20年ぐらいの、はい、トーナメント運使ってるでしょ全部。いや ここの大会、毎回活躍してませんいや、活躍しすぎでしょ、これ。<笑>これだってもう優勝でッ OK でしょ。いや、まだ頼れる体操、ツーブといえばこの男。いや、尾張の龍は、はい、悪いけど、メンタル弱いから。メンタル弱い。メンタル弱いから。メンタルい説。あれ、追い込まれてね、勝つようなキャラクターも。キャラクターは間違えるなよ。そう、間違えろ、むしろ。さあ、よし尾の目がマジになった。これこれれはいいや、これで勝てないと 意味ないい出荷ができてしまうなりましたねっおお う, <笑>うますぎんだけどさあまっすぐなスタイル後藤あっとおおしかしかぼさ。よしを詰められるうまいあるぞま だ, ま, だまだないちょっとよしおさん頑張ってリーチラが さあこれはかっ大五これは大足繋がるず竜巻もいったことさあ厳しいぞ小判でさあ竜巻足そううまいう ま, うまいううまいうまいうまいいや受け身取ってやるうま い, いあっそうぞうでームの結束の方が上回ったメンタ強かったっ強かったっすねメンタ強いあ怒られ君お願いします 拍手が起きるっていうのはね、これ多分んヨシにですねヨシオすごかったいや、X はね、キャラさじゃないとえー、っと<笑><笑>えっと、ゼオくん、カネコくん、マくんナーサマイク変えてそのマイクだと、あの、配信乗らないいや、これ、あの、今、呼び出しのことあるなもう、でも来るでしょ、すぐ 瀬尾君も呼んでるよ赤部向こうにあるぞええー、っとですね四季さんから四季、えー、えーっと2代目のお二人と3代目の金子君頑張ってくださいと金子君ん3代目になったんだウーロン茶ゃ3つです初代無敵2代目<笑>えっとっアラバマサンタですどうも初代ありがとうございますちょっと<笑>頑張ります<笑> あ、しきさんありがとうございます。また鍛えてください。えー、っとこれ機械と鈴鹿、鈴木鈴鹿です。ここもよろしくお願いします。プッチ盛りたいプッチ盛りたい。じゃあ会場の方お願いします。あ, あ、緑虫。あ、ここ暑いですね。大丈夫？大丈夫？あなんかなんかなんかトラブってませね。 お 怒, 怒られはまだあ る, あ, るあればつないでくださいじゃあられつないで怒ら れ, 怒られそれ怒られだから配信側でやるやつだからそこでや見てもしょうがないなあさそれそれ自分でやって手元で や, やってもダメだから配信側だから配信側で怒られくんのマイク入れてもらえればさあ今ちょっと筐体トラブルで怒られくん先に入れてもらいます、えー、A さ ん, A さんお願いしますあれ A さん行っちゃった A さんいますか A さん ガエル使いの A さんおごられくんでお願いします今今マイク入ってると思うけどあ、そう入ってるでしょ入ってるでしょ入ってるね、うん、えー、っと、じゃあ、うん、さっきのおごられくんのやつお願いします<笑>あ、リュウさんからのあ、試合再開しましたねでおごられくん先に えー、ありがとうございますいつも対戦ありがとうございます、えー、バーチャーも兼ねてますんでバーチャーで美味しくビールいただいていますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます。はい試合戻しましょうそれでは1ピーガ鈴鹿2 p ー機械から始まりますポタントラブルが直った模様をなんか力があったっぽいですねああそうなんですねこれ機械でもいつもダルシムでやってるな これ先方でダルシムを出すっていうリスキーな行動が見事に当たってますね。いや、まあ、でも、相手チームが、あの、ガエル、ダルシム、ダルシムな、あ、ガエル、ダルシム剣なんで。割と安定ではある。ああ、なるほど。まあ、このチーム、ミドリムシは誰がダルシム倒すのかっていうのはあるん、ね。うーん、そうですね。さすがに、ね、同キャラはね。難しいんでん出したくないですよね。いや、こうなっちゃうんだよな。本のダルシムガエルは最後ね。 体力的にはいいところまで行くんですけど、タイムアップ自陣になって、画面端になると、はい、安定行動が結構増えるんですよ、ななるほど。あが。逃げそばとはできないんで、徹、は、底、いはいはいはい、パンチとかが割と振れるようにな る, なるほど、あと立ち台キックとか、立ち強キックを振られた時には、外野の正解はサマーしかない、サマーやっぱ振るってのは、そうなんですよね。 あとファイヤーのバックジャンプを下がみ大パンチできるっていうなるほどなるほどっていうのもあって、まあ、ガイル側もあまりバックジャンプできなくなってみたいな さ, あす、ね、さすがにキャラ差があるまあこれはマッツンがやっぱりマッツンガ行くしかない状況まあ当然のように座ってくる鈴鹿先ほどか100先をやったらみたいな話をしてましたけども、うんうんうん、大会の一発だとどうなんでしょうか やっぱ一発だとダルシムが開き直ると、割と剣もきついかなっていう、も剣も読んで、昇竜剣を当てるという操作が必要にな一、ね、回近づかなきゃいけないから、松、う、井、ん、はそこら辺の、あのー、なんだろう、ファイヤーモードに対しての回答をたくさん持ってるから、うん、あのふわっとした竜巻うう、こういうのね、こういうのはうまいからあれだけど、寄られる前に倒すっていうことはできるんですよ、はい、そのダルシム側がリスクを負って、手足伸ばして、はい、ちょっと前に、はしはさすがに。 あのー、ダルシムなんでこういうのとか ね, 割 と, ね割とああいうのはダルシム側はリスクなんだけどうわ、はい ー, えー、今のはうまいですよ引きチューパは強いですねそうで、ファイヤーも強ファイヤーじゃなくて中弱打ってるからバックジャンプできないですよねああ踏まされてましたね、だから踏んでるの多分中だと思うんだよな今日は踏むこと少ないんでうジャズは押してもです、ね、バックジャンプ着地してからの、はい あの勝利投手でこれをしっかり中盤出していやかなりいいですよ鈴鹿はあんまり最近やってなかったらしいんですけどもおーっと吸い込んだこれはでかいんじゃないかしっかりとインフェルノを出してこれは相当きついぞきついぞ読み合ったがいや今のは中勝龍じゃなかったっぽいよな中を打つ理由がないそうかそうですね中を打 つ, を打つだって言ったらダイか 弱だからで一段目が当たると転ばないじゃないですか転ばないですねで伸ばす手足に一段目が当たることが多いからうーん何読みでも中はない短いしゃがみジャッパンに中勝利だけ当たるみたいなことはないですかないですねあそれないんですね転ばしてってのはないからあれは踏み込んで弱勝利あそうなのか K Y はさあ、大将になったぞ K、ね、K Y K K Y さんこういう時ね頑張るんですよ、はい、そうなんですねって去年も 去年もすごかったいやいや道中ひどかったのに落ち着け落ち着け去年の話はやめよういや去年は紫だけじゃないですから結局まあまあまあねそうなんです よ, なんだよ4代目を殺してますからまあ4代目もう負けたけどね今日ね1回ねいや生きてますからまだ<笑>負けたけど生きてますからも、ね、っとテレポうまい だが、体力が悪すぎる、まあね、KKI さんね、もう体力負けするとね、はい、割と単調になるんですよね<笑>絞られるまあ、ダルシム同キャラは特に、うんうんうん、あのー、体力勝ちした方がやっぱり相当、あのー、いけるんでこういう感じ で, ね, で, るですね、いけるんでねあ、あと、KKI さん、内返し内返し、内回 し, し、内返し内返ししてない鈴鹿あ、内返し た, おしたさあ、こっちから投げ返し た, ー投げられたーカットのぶっちもり まあ、このパターンが一番ね恐れたパターンですよ ね, そうですね、緑虫としては8年ぶりの緑虫、ここで敗れる、8年ぶりかな、なんか、投、あのー、撃嫌いですね、虫ですかあ緑虫という名前がそうですね、ミトコンドリアとかあったじゃないですか、あその辺は使ってましたけど々々々々々々、中ではないと思う、中じゃなかったらあの終わってはなかった次の試合、ウルトラゴッツァンデス VS03。 まだ1回戦なんですねまだ1回戦、えー、とー C ブロックとなっておりますウルトラコッツさんですがどっち ?2P ですね 1P 側が0 3先ほどイガリ龍がえらい強かったんですよさすが0 3であれだけの動きをする男という感じでしたが今回相手チームまたバルログがいるんですよね仮面人さん仮面人 ウ ル, ね、ウルトラマリオさんと猪狩さんですねイガリ、ウルトラマリオさんは割と独特な動きをするよね上り中盤、メインに攻める感じが対空勝利ほぼ使わないんですけども、も対空はあまり見たことない、ねはい、シャーミイキオッパンとかで、うん、うまくやってくるんで、まあまあまあまあ、独特なタイプですね、まあ、アシタナさんタイプかな、ここもね、無理に前にあんまり飛ばないですよい、イガリウュ強くね猪狩、イガリウューめちゃくちゃ強いです、これ、めっちゃあっちに足ついてるね。 これはちょっとやりづらいそうだね、そうですねマリオさんもね、あの飛びがくっそ強い、スリーであれだけハードを打っううですから ね, うねう、うまい、ダイヤシハーもしっかり完璧で、すね X の戦いができてますね、はい、なんか X で以外は、やっぱ、ダイヤシハドってあんまり な, ないっぽくてあ、ないですよ、キャンセルかあるんないですから、ねうん、ダイヤシにキャンセルかかるのが珍しいですよ。 だから、ま、あ X だとやっぱダイヤシャードルってすごい重要じゃないですか、はいはいはいまあ、ラインを押すっていう意味でそうですね横押しがすごいんださあ、いがりのがじっくりじっくりいくほとんど前に止まないうますぎるぞ、どちょっと入ろこれはさすがタイミングはずれる か, れ さ, あイれるかさあ、押し返しの波動に対して真空を今あるなったか投げておーおーわあここでやっくりてるこれはにまあ、打ってきますね あれは竜拳しかないかな、まあ、歩いてるから竜拳券しかないんじゃないですか ね, ね真空があればは、ねれいはい、バックジャンプ勝利券出る対出ない対決だが出ないというかもう勝利券を入れてないっていうい入れ て, ない、ね、お中小竜てる中昇流なのはやっぱゼロスリーっぽいですねあそうなんだ、あのー、弱小竜があ弱い 背部もそう奥、ね、攻めができないので あ, あなるほど、はい、受け身取られてたんですよねあれはなんかボタンずらしでやってるのかなと思ったんだけどあ違います違うんだ選んでますねさあ踏んでさあ実行おーっとさあ さ, あさっきは真空ここで食らったが多いおいおっあたしい捜査来たこれは状況査来たは左としては悪くない上りキックあっあんな重いあの前上り台キック出るっていうのは相当やり込んでますね なんで。ゼロスリーの強さがそのまま出てる感じですね。で、仮面陣。あ、わかりました。もう変わります。もう変わります。いや、俺と敵はできない。あの、当たって、飛びはしっかりと高かったんで、出して、あと、これは。 バルセロナ、ミスった、ねあーいやー、3ヒットしっかり 出, 出してますね、0リ3よりテラが強いんですよね、まあ、あの、バルログって、このシリーズが一番強いでしょ、どう考えても、あでも、0リ3も即死するんで、いやー、気になりますからね、結構いいんじゃないですか、ブち入りですよ、これ、エッだと、キャラ的に、厳しい。まあ、さんも相当 や, やる気だからな おーっすねー好き勝手やってますこれはうわ削り二まと、あまあ、地上戦だけで倒したって感じですね、うん、どうせ飛びは落とされそうな感じがしてましたねこれバージョンさんのバージョンですねバージョンバイソンは何度か見たことありますがさすがのバージョンという感じの動き、ね、このプレイヤーは03最強プレイヤーと言われておりますが ぶっちゃけゼロスリーだけではありません、うん、他のゲームでもかなりいろいろ結果を残しているあそうなんだはい第一回投撃のカペースカプエ、ね、はスいたことあるなあとノーネームだったんですけど、うん、初期のウルフォーのあっトフォーのああそう、ね、アベル ア, ベ ル, アベルだったんだ暫定1位だった、ね、いや結構いろいろあるんだよ、はい。シロさんとか上だったんだね アベルといえばシロさんが、ね、シロのああシロより強かったと思うんですけどへえすごいなシロウっていったらねおちょっと掴みは遠かったが丸の具は難しいですよ ね, すよねテラー最初、まあ、戦は難 し, 難しいと思うそうなんですよねおお暴れる 3.4 番悪くな い, くないよく当たしたさ あ, 中うってさあ仮面神も ラチが開かないと見てこれはちょっとこれは安全に出した砂が届かないなあっいっちゃえだろ、まあ、投げだけちょっと見てますおーおー大パンが当たったこれは痛いぞどうなるグランド行きたいがおおよく出したよく出した今しあでもちょっとねずれるとね、はい、グランドは刺さっちゃうんでそうですね威力が違うのでそうこれはちょっと苦しそうだね ボタンこすってんじゃねえとよくテーラー出すなおおしゃがみつゆ詰めの数を数えろ<笑>確かにうわいや今テラーマーだったんだけどおお。これは投げはさすがにもう来ないだろう と, うろうと削って画面端になるヘッドをスカスヒョウいくい や, いいやちょっとこれは解説時代 状況はバータンコルダーかなり仮面人が今の今デカすぎるダッパがああ負けるんちょっと我慢できなかったかおまけ我慢強気にいっちゃいましたね大将はシル、まあよく我慢したといったところが青汁が大将なんですね汁はガイル、まあ、ガイルかバイソンかってイメージですね X だと そうですね 0−3 では V ガイル、まあ、先ほど吉野さんがね、はい、あのバルロー戦のお手本を見せてたんでねう ん, うん、うん、全然いけるっていうところねいけるのかなあれがどんだけ難しいかって話ですね<笑> そ, うそんなに簡単じゃねえぞ前に入れて投げないといけないから、ねうん、さあサマーもうスカルは大変なことになっているまあまあまあこういう感じになっちゃうよねそうなんですよし、ね、だあ 差し返し、返絶対先にボタン押しましたけどまあまあまあ、差し返しの形になったなった結果的にこれ、リーチ、仮面でさ3人の切リーチかそうですね、いや、スライディングやっぱ強いなスライディングはきついんですよね、サマーが当たりづらいのでそう、移動移動大攻撃がガードされてもバルロウイルってのやばいよね<笑>そうなんですよね。 だから当たるとこけるしダイスラッチュー詰めが相当安定連携で、はい、うわ今度は前上に飛んできたサマーでしか割れないんだよねあね あ, あそうですねウルツー勢が勝ち上がり仮面人サンタで。次あとうとう来ましたね SSS と TMFTMF ネットワーク TMF ネットワークは小手まきり TMFSS s が伸びたヌルポが中田正骨 あ、次から二台、えー視はい。視聴者の人にさあ。はい。はい。られ君、はい。飲み会の二時間前には止めるから。はい。十八時で。完全終了する。あと三十分。はい。あと三十分。はい。怒、はいはい、られくんい。怒はい。十八時終了だそうです、えー。視聴者の方にお知らせですね。おごはい、えっ、ー、と、怒られくんがですね、えー、飲み会の。二時間前である六時。十八時に、えー、締め切りになってしまうんで。 えーままあ、準備そう、どうしてもね僕にアイスクリームとか踊りた人はねどんどんおごっていただければね、えー、ありがたいと思いますもうあと2時、あと30分ですね、35分で2、えー、次会の準備がありますんで、お、え、ご、ー、られくんストップしてしまうんで、えー、早めにしていただければと、で次から2試合、次から2大進行、ちょっと押しが大変なことになってますので。 さあ 1P 側がヌルポが S ケンすがピ p 側が マ, ークスマキリ X ン、ね、2人とも若いよねそうですねマキリもああ見えて若いです25ぐらいーえ、ね、えー、そんなに若いんだうわー、まあ、海外勢の年って分かんないよね分かんないけ ど, ど、ね、彼ちょっと老けてますねなるほどおーっと画面端地獄風車で持っていくまあ、S ンはやっぱり大昇龍一択でいいんじゃないかな一択 上り台キックの間合いってあるかなありますねあるか一応表彰竜だと、うん、あの XK に対して奥、うん、攻めがあんまりいけないのであ、まあそうだね、ダメージ的にちょっと不安なところはありますね強さは強いんですけど、うん、おーっとここで足払いに昇竜が炸裂無理はしないなムルポが強くなったなおー、うん、おっ 昇, 昇竜重ねる いや、今はちょっと悔しかったっすねーそうですねーこれ 2P 読み負けだろうなーいやなんとも言えんねーさあしょうがなく TMF しょうがなく TMF そして後ろの永田の顔がにやけるやばい俺の仕事かジュルリ負けてもいいぜと<笑>遠距離強キックキャンセル波動拳まあ8さ3ですからね キャンセルかかりますさあヌルポカが絶好調いやいい動きしてますねそうですねちょっと見ない間になんか思い切りが大丈夫です。ーはピアルあーティーミスちょっとアニコレやりすぎかいやしっかりと返して<笑>なんとかしたちょっとアニコレやりすぎっすね多分ね今のはねああいうミスをした時のなんでしょう時に 出てくる顔で本気度が分かりますね確かにテヘ ペ, ペロだったね<笑>テヘ ペ, ペロだった、ね、<笑>テペペロ<笑>さあ TMF 今あのー、埼玉に引っ越してきてそうですね相当いろんなイベントにあ参加するなってんですけども、えー、やっかったからねもともとは強いだけやってすごいですよねやっぱやる気でですよねはーいゲーム上手でしょうまいでしょこの人普通に<笑> あ, ダイヤ<笑> あ, あっ大シうわ おはいはいホントに狙った今おい狙ってますね狙ってる顔してますいホントにはいマジで<笑>あそうか<笑>あ t デイビルさんがああいうのは好きなのねそう、垂直ジャンプ強キックかなり多めなんですよねでも S にだったらまあそっかあそこで大昇利？ないな難しいっすね、まある人はやるんだろうけどうさあ何でんで残技 のび太が先に来る相手チーム大将は長田正月 と, いやいやいや、えー、とこっち側は小手サガットですね固定サガトいやでも別に本多でもいいような気もするんですけどそうですね、まあ、でもサガっトちょっときついのが S ザンギだからねそう S ザンギはサガっトきついっすわそ う, そういえばえおーえのび太がは ま, はまんないよねはまんないです投げはたまたま食らってる側が投げ勝つはずですね あ、あじゃあ割ともっぺんジャンプとかだと怖いから高めだからちょっとタイミングがおかしか難しいのかもしれないですねらしい中和し地上戦は X 残技有利なんですよねお今弾きやった弾きかのび太さん弾きできったっけ分かんないですあんまりしてくる印 象, な, いです、ねね、る印象なかった今のは明らかに弾きだったよねとはいえ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 大キック立ち大キック立ちキック新しいいやしかしラインが、えー、と青津さんから生ビール来ております t ィーさんここへんうまいなダメージ取られてもちゃんとライン は, ああ う, ますインはうわー回した、まあ、さ あ, ささあ最後のあ怒られくん怒られくん呼んでますよーカペコミルキベガミルキー隊長 お肉しております。名分の生ビールがあります。<笑>えー、ミルクさん、青つんさんに。青つんありがとう。早く来てるはい、来てる。青つんありがとう。さあ、画面はグロ画像が。貼られておりますけども、話すことないよね。今台パンなんかミス。た、しゃがみ台パンでいいのか。な ん, なんですかね。 負けないよねえ本田はあ負けなそうですねおーおこれあるよワンちゃんそれから、えー、おーおーおーん死んだか死んだんだ死んだこれこそ死んだからねギア、えー、ル死んだかさあ永田正月へっ、えー、とあん。 さんはもう負けらな い,、えー、らないよ近藤さんから、えー、コーラハイボールですねいやーつらそうだなありがとうございますえー、っとまだまだ飲み足りないんでんんあの五<笑>分経ったらもう一杯お願いしま す, <笑>、えーすね、ありがとうございま す, すはいそれから同じごちゃきさんから近藤、えー、さんにウーロン茶入っておりますビ<笑>ックビックいやでもね<笑>ありがとうございます今続け打ってんのは良くないよ<笑>あ藤さん続け良くないよ本当にあれ メプルーメプルだよよねに近いさんイトさんあれはやばい。 ハルキハルさんは、えー、ルナさんからコーラが来ておりますはいえー、ルナさん、えー、いつもあのアニコレとかであの対戦していただいてありがとうございます、はい、以上ですはいえー、ジャイさんにだけ2杯来ております<笑>さあさあこれは大勝戦になりましたね水攻めのはい。 ありがとうございますいただきます2杯ね2杯ねえーちょっと持ってくれふかふか小手くんかなりぐったりしてましたから、えー、大丈夫ですか、ね、あビンさん<笑><ゃあ><笑>、まあ、ここまでねあの長い試合待ってたのできついですよね痛、えー、い痛い痛い、えー、ルナさんありがとうございます<笑>ちょっと試合は負けちゃいましたけどちょっと頑張ったつもりですありがとうございましたさあ永田翔太さんリーチをかける、えー、そしたら続いてクスモンドさんが<笑> 長さニヤにヤしてます ね, すね、えー、<笑>スモンドさんがお茶木さんから生ビール来ておりますいやこの組み合わせね結構しゃがみそうそう踏み込 み, ダイヤとかあしみたいな人がお木さんありがとうございますえっと明日確かに誕生日なんでまあ今日その記念に優勝したいとこなんですけど次かなり凶悪なチームと当たるんでぜひ応援よろしくお願いしま す, いますえ、えー、続いてもみじ屋さんが、えー、ルナさんからコーラですね も、ま、う、あ、メジャーさんも来てる大丈夫さあ、端っこきついこれは、はい、ありがとうございます だ, ルナさんだあのー、最後まで張りって で, んですけどもちょっと一ラウン止めだけはかっこよかったんであのそこだけ見てくださいありがとうございますはいえー、それからペコスさんには青津さんから生ビール来ておりますありがとうございますセオくんの分も飲んでます暑<笑>いや。 試合はは今のの、えー、どこ勝ったんだ、えー、とえ長さん勝ちましたっまた来年頑張ります。<笑>ま えーね、同じく金子さんに青津さんから直びしております。まま だ, ま だ, 1台だああがいっはチたチーム残ってます ね,、まあ、ね<笑>まあキャラ的にはそこが<笑> さあ、ええー、私、吉岡で負けましたのでね再び勢強を持ってまいりましたいやー、よかったねーまあーねまあやりきった感があったねまあやっぱね、ものすごい一つだけ言いするとやっぱり、自分が放して放して勝つみたいな試合を告げた後にあやっぱ、こ、う、の、ん、向こうの放しも対応しちゃいけないみたいな試合があったので<笑>切り替えが難かったですねまあしょうがない、うん、ほっとしたところに後藤流だから、あまあいけそうな気がするじゃん<笑>それ逆になんか、ねうん、ちょっとあの欲が出て その前までよくはなかったと思うんだよ ね, ですよね負けでもしょうがないみたいないやいやあれは難しいですね本当ね3人いるからねあいつらね戸遠くんでね<笑>そうなんですよねまあ自分らもチームも戸遠くんでるんだけど<笑>いやふた<笑>ちゃんが強いなえ青津さんからいっぱい来てます篠本田さん小山さんバンナさん若狩丸さんロビさん高瀬さんバイパーさん福山さん塩兄さん<笑> いや、たっちゃんやっぱな、ちゃんやっぱこう、惑わしながら、間に合うございますいただきますあー踏んだほら痛いいうちっとそかなでー今の。 ちゃんはあの生徒家に行く時ときと絡め て, 出てくるどうやるでうもも<笑>テテゃん、まあまこれ、一一に、にじさあ流はさっきも言っったようにちょっと知らないとおもも う, うまいおー投げるこれは辛そう。博士博士博士博士 いいですね、この、この飛び強いですよね、今の。そう、ね、バチバチのね。キスレスエっての強いんですよ、エス、エスリュウ。あれはね、何にもできないんだよなー。ええー、青津さんから、ウーロン茶。そっからハド、エスリュウは対空できるのに、はい。そう、そう。エスリュウは対空できないってい う, なんでう。で、ハロー一発ガードさ、させて。今ちょうどシンクもなかったんで、対空シンクもできないですよね。そう。えー、あ、これは一は美味しいな。例えば、前松あれですね、長年エスリュウ使っただけあって。ね。非常に、エスの嫌なところを。ああ、よく打った。 これは真空でまあ勝利出しても台足で決まるっていう場合かな、まあ、チームメートもあんま心配してない感じありますねっとちょっとでも紛れてきたかどうでしょういやでも SL3 人抜きありますからねああそうですねこれは 先にやっぱゲーおっ今着地してなかったよシンクだ す, きます真空だと安かった い, かいや結構減った よ, ったよとりあえず逃げることをいや二ちゃんの割とワンモゲージためてるのが強いですねあっ打っちゃった勝利 い, いやたくさんガードされちゃったかあ人二人チーム 対チームか。篠井さん、野口さん、多分おじゃ茶碗さんがいないみた小鉄さんがいなかったん。野口君。あ、そうなんだ。野口。なるほど。えー、でー、次から二大進行かな。第、えー、一番筐体が大会の一発勝負不安ような。青瀬さん、俺の俺にウーロン茶をくれるなんて全然予想外だったんですけど、ありがたくいただきます。<笑>優勝します。野口さんなんか嬉そうですね。 大 会, 大会の一発勝負が一番だよね大会の一発勝負とあ篠しの兄さんに青津さんからウルンちゃん入ってます主電一戦かなあ青津さんありがとうございますえっとまた一緒にやりましたあとチームも組んでくださいよろしくお願いしますで2番兄弟始めちゃっていいよ2番兄弟。二2番兄弟どこカリフォルニアの当日枠かな当日枠とかよスタッフ呼んでる2番博士とか さあ配信台の方はえっとどこでしょうか。セロテープチーム、セロテープチームとえっ と, えと大会の一発勝負ここここかここ発動場とホンホダさんとえー志賀県さんテペさ ん, さ ん, さんなので大阪大阪チーム大阪チームですね。大阪にキャビンいるんですね<笑>。ちょっと驚きのところあります。ホンダっていう名前なのにキャビンなんだね。ですね。 さあ、ええー。ご存知通り、非常にキャミが有利な組み合わせですが。いけなくはないそうです。えー、紫さん長田さんなんか。あの。この組み合わせ、いけなくはないそうです。いけなくない。なんかあの。あのー。リアル談義が言うには、なんか全然チャンスあるでしょう。 あチャンスはやっぱあるんだろうけど<笑> ノ, ノーチャンスじゃないんだろうけどでも上が出ると厳しくない厳しいですよね上が出てないからまだ行けてるふうに見えるけどおセ瀬尾さんシょっとして2ラウンド強い来るかダルシムの方が楽なのかなきついのかなきついと思ってるのかなーあーあーこれはしっかりねりい、まあ、そんなに喜ぶところでもないと思うんだけどな さんいらっしゃいましたらおこなに入ってますのでお願いします。イギリさん。次はシガケン。おーさシガケンそうですね。シガケンで行くんでテッペイガイルはガイルは温存するんだな。後ろがキャミーと か, とかいるからね、うん。キャミーとあリュウもいる。いやでもリュウは剣でもいけるからね。リュウは、えー、どれだ。 これもしかしたらシラケさんがちょっと強いかもしれないですね。ああお釈迦 さ, さんからナビール入ってますんで、これ、ねね、のコメントです。ヤングタイガーカップ優勝してるからね。個人戦。はいはいはいはい、はい。あ、あはい、さん、ね、ありがとうございます。ちょっとすごい忙しいんですけど、頑張ります。いや、シラケはこういう組み合わせはうまいと思いますよ。うん、地上戦しっかりしてるんで。あのー、あんなにバケツにアルキチオ ね, 出, ね出るんですね。<笑>滋賀県さんうまいな。うまい。 あさあセオテープも割といい感じでラインを上げられてる、ねですね、あのそんな焦ってないんで、うん、こうやって画面下まで来ればじっくりってむしろスクリーンなくていいまであるなくていいまであるまであるがどうだ<笑>ライン押し返らされたけど割とすぐ、まあ、波動がないからっていうのはあるんですよ ね, すね 波, 動波動あまり打てないですから滋賀県は剣、まあ、はあまり強くないでいい投げが決まったなやなくていいのことで逆にあえていやまあいいんじゃないですかまあ ザンギはねやっぱりそんな安定行動で勝てるようなキャラじゃないと思うんでなるほどなるほど行きときは生きべきです ね, ね、うん、おっロテープあんたまさかあんたまさか<笑>あんたまさかあんたまさかあんたまさ見てからよくてる見てからなのか<笑>さあめくりしっかりガードしたこれ し,、ね、し, てるもうしゃがみ投げかるのってこれしかないちゃんとはじ <笑><笑>あおごられくんおごられくんおごられくんセルテープに入れて3人抜きしたら入るかもアイスクリームが熱い熱いですねこれてっぺいガイルこれはさすがにガエル勝たないとまあそうですねこれは勝ちたいところただまああのー、やっぱ機械さん対 田村さんみたいなやつもありますんで<笑>いやでもまあぐんぐんとやってるからはいはいそうですねやり慣れてるとは思うよしっかり対空してるし あ, あ垂直しちゃった垂直はダメだなガさして逃げて中足うまい、うん、最後は裏 剣, 裏剣はもう相打ち確定、ね、乗せる乗せる感じですね、まあ、あれはもうあのースカシも入らないという、うん、間合いをしっかりしてればっていう話ですよね 裏しシャーメンリフトでしっかり落としますね落としますねこう前に歩いてるのがいいですね、うん、割とシステムでやられてる感じがあって読み合いになってないですねおーおおまじでうますぎるんですかいやまだつかしてやるさだめ<笑>ダメだってそれはああ、あんたまさかお繋つながったしっかりちゃんとコパンダブル出るよとで竜かなキャミー大将か なんかセロテープにすげえなんか注目いってるけど別に大したことやってなくないおいおい怒られ怒られ怒られられくんえさんさんストマックもいモドウルトラマリオ M2 アラバマベンタいっぱい来たなインスクトッキーさんからコーラ10来ておます中5数これはガイルドペースですね ね、これは真空打つと言ってみたいな、うん、今の毎飛びすごいなあどうもありがとうございます次あのお前3チームと当るんでしっかりと若竜巻サって結構早いはですよ ね, ね、うん、あれガンサレゾウおつやだか ね, すねあもみおです再びありがとうございますまた対戦しましょういや今のいいスタブだったんだけど 俺, 俺今のスタブ好きだわああ、うんうんうんうん、いいい い,、ね、いいスタブ 裏, あ裏剣ちょっと出ぶくが変わったかさすがにちょ遠かったね い, いいガイルだねいいガイルですねいいガードいいガードこれもガードいいですからねこの2人からラインも変わってあーこれは踏んでたシンクあるぞうわーしっかりガードしてうわーあーダブルダブルダブルダブルがありましたねダブルがありますバックジャンプだったかなー まああのもつれた感じだともうバックジャンプしたら波動の重ねできないんでに負けた安藤さんオーラが入ってます結構難しいよねまあ様子見になるのかな前飛びすれば相打ち取れるからそれから軍勢に負けた和田さんと TMF さんにも入っております対象戦さあもちろんえー相当ガイルが有利な組み合わせなんですが ワンチャン。大会だよね、ワンチャンありますんでね。まあ、行き先だからね。はいでも、ありがとうございます。美味しくいただきます。でも、あの、もっとお待ちしてますんで、うどうお酒くださいさい。よろしくお願いします。めくりが入って。これはすごい。ええー、和田さん、はい、ええー。鷹の爪さんから、ウーロン茶二個入ってます。 野村貴く。すみません、高野つめさん、ありがとうございます。えー、ちょっと一回戦負けちゃいましたけど、会場で楽しんで帰りたいと思います。ありがとうございます。いや、これはガイル完璧じゃないですか。さあ、しかし、画面端は悪魔が、そう、だから、たまにマリノがいいですね。ああの、な、ね、画面端ね、上から来ると、すげえリフト落ちちゃいますよ。ああ、なるほどね、えー。その場合は、スラスト、スラスト打ったりとか、うん、バックシャンプフトとか、まあ。たまにガードとか、はい、たまにガードとか。 あいえ大体キャノンまでいっちゃってるんで。ああ入れ込んでやったね、えー。暗い暗った後のことを考えていく。あくすもんだです。インセクトラッキーさんコーラありがとうございます。もう回分出たんでコーラすげえ嬉しいです。ありがとうございます。は い, はい続 い, は続いてウルトラマリオさん。インセクトラッキー。あ えー、ラッキーさん、えー、ありがとうございます。じゃあ一番、えーえー、筐体が増税前の節だと新比デハウス。えー、いはい。ああいいとこですね。はい。続いてじゃベンダさんお願いします。いい勝負だと思うよ。インセクスさん再びありがとうございます。これでさっぱりして理解戦も頑張ります。ありがとうございます。余首にもウロンジャ2個こられが入ってるんで。あ本当ですか。ありがとうございます。 いただきます。ありがとうございます。青津さんありがとうございます。美味しくいただきます。何、うん、で何でマスクしてるかっていう質問来てるけど。 日本はやっぱマスクする文化みたいなのがあるよ ね, ああっね特にやっぱ、海外勢から見るとね、ねちょっと、うんあのー、異様な光景だっていうふうに結構、ね、日本の、あのー、集合したところから、ですね結構ウイルスが感染、ねえー、するパターンが多いので、花粉症とかもある、はい、あそうですね、今、ゲームやってるので、2番の状でちょっとあの、ね、1番中心でやってくれって言われた、そうかそうか2番にかう、うん、移動とかよりか、初、うん、め て, め て, て、どんどん始めて、1番映ってるから。 セロテられ結構、あの日本本当にね、あのー、それで結構壊す、体調崩す人が多いので、ねやっぱね、日本に免疫力が要請人もいるので、ガマチさん、今度もメタメタにはめますんで、オンライン、オフライン問わずはめますんで、よろしくお願いします。